こんにちは、葵です今日はとっても柔らかいふんわりしていてただ卵は使わないので、ね、すごく簡単に作れるりき豆腐ハンバーグこんだてをご紹介します副菜は以前の動画で出したひじきのマヨネーズサラダになりますこちらはねすごい大人気の動画で子どもたちにも大人気なので是非作ってみてくださいそれから今回のお味噌汁の具材はじゃがいもと小松菜の味噌汁になります 照り焼き豆腐ハンバーグは水切り豆腐の水切りしないのとあと卵も使わないので本当にパッと作れますで今回の献立は全部同時進行でこう切りながらお湯用意したりとか同時進行でやっていただければ大体30分から35分ぐらいでできる献立になります今回のレシピも本当に美味しいので是非作ってみて下さいそれでは早速作っていきましょう青いの給食室 今日使う材料の紹介です今日のメインは照りりき豆腐ハンバーグになります豚ひき肉の中に木綿豆腐混ぜていきますこういう形作るものは木綿豆腐の方がしっかりと作りやすいので木綿豆腐がおすすめですそれから玉ねぎ入れていきます玉ねぎとあとパン粉パン粉は結構多めになります今日は卵抜きのハンバーグになるんですけれども卵抜く場合は結構はパン粉を多く入れておくとふんわりと仕上がります それから生地にお塩で下味をつけていきましょうで今回は照り焼きですので最後味 <笑>あ じ, じ。今日は照り焼きハンバーグですので最後に上に照り焼きのソースを塗っていきますお砂糖とお醤油それからだし汁を使うんですけれどもだし汁はお味噌汁作る時に取りますので後で取りますでそれから副菜はひじきのマヨネーズサラダですこれはもう他のあの以前のね動画で出したことあってかなり大好評いただいている<笑>一つなんですけれども私もすごく好きで。 保育園でも子供たちに大人気のひじきのサラダになります。で材料は、人参ときゅうり、それからひじきです。ひじきは目ひじきを使います。と、あとコーン缶。で、味付けがマヨネーズとお醤油とお塩と、あと胡椒を少し入れていきます。で、今日のお味噌汁の具材は、じゃがいも。じゃがいもはメイクインを使います。煮崩れしにくいので、メイクインがおすすめです。で、それから小松菜です。 とお味噌と今回もだしパックを使ってお出汁を取っていきます私のおすすめだしパックその2 <笑>あごうまだしパックで市販のだしパックの選び方については他の動画で説明してますのでその動画のリンクを概要欄に貼っておきますではまずすべての野菜を切っていきますその前に今回ひじき使いますのでひじきを水戻ししておきましょうここにたっぷりのお水を入れます そしたら野菜を切っている間にひじきをこのまま水に浸しておきましょうではまず照り焼き豆腐ハンバーグの玉ねぎから切っていきますみじん切りにしていきますのでプロセッサーで切っていきます保育園ではねたくさん量がありますので自分たちでみじん切りするってことはね効率が悪くなっちゃうのでしませんで私は家庭版のこのプロセッサーを使っていきますはい 玉ねぎのみじん切りできましたでは副菜も切っていきましょうではひじきのマヨネーズサラダの人参を切っていきます細切りにしていきましょう今日もともと短く切っていたというかこの量だけなんで結構短いんですけど本当はもうちょっと長めに切りますいつもはきゅうりも細切りにしていきましょう 味噌汁の具材を切っていきますじゃがいもメイクイーンはいい切りにしていきますじゃがもはお子様にとってかなり噛み切りやすい食材になりますので少し厚めに切っても大丈夫です保育園の場合はすごい長く煮込みますので結構大きめに切っていますね味噌汁のだいたいこんな感じでちょっと厚め のいりにしていきますそうしないと結構最後に食べるお子様がもうじゃがいもがないっていう状態になっちゃうのでじゃがいもはちょっと厚めがおすすめそしたらじゃがいもはアク抜きとあと変色防ぐためにお水にだいたい5分ぐらい浸しておきますあまりつけすぎも栄養素ビタミン C 流れちゃうので5分間だけさらしておきましょう最後小松菜切っていきますこういいった土がついているものは 基本的にに保育園では最後に扱いますそうしないと他のものにこう土がついてしまったりとかこう汚染されてしまうのでちょっとね泥がついてたりあの里芋とかねこういうジャガイモとかも土がついてるのでそういうのはね基本的に最後に扱います。 で小松菜は根元の部分を切り落としたらほうれん草と一緒でここにねたくさん土がついてますでこれが残ってるとお子様がすごい土臭さを感じて食べなくなっちゃうってことがあるのでここはよく落としますよく洗った小松菜はだいたい2センチ幅に切っていきましょう基本的に葉物は同じような切り方なんですけどこの葉の部分がすごく繊維が残ってお子様にとって噛み切りにくいので縦横斜めに葉を入れて細かく切っていきます。 刃物は結構食べませんっていうお子様もいらっしゃるんですけど、まあ、そういうお子様は、まあ、味がねちょっと独特なえぐみがあるっていうのもありますけどこういった繊維がね残ってて食べにくいっていうので食べないこともあるのでこの繊維を断ち切るっていうのはすごく大切ですひじききのマヨサラダで使う根幹水気を切っておきますこんな感じでザルに開けてこのまま水気を切りましょう。 野菜が全て準備できたら照り焼きハンバーグ用にオーブンを200度に予熱をしておきましょうでその間に照り焼きハンバーグの準備とそれから隣ではひじきのマヨネーズサラダを作っていきますハンバーグの方は玉ねぎを炒めますのでフライパン温めて軽く油をひきます玉ねぎ炒める方は弱火で炒めていきますので火加減は弱火になります それからひじきのマヨネーズサラダの方は一番最初にひじきから茹でていきます。ひじきに下味付けますので、粗熱を取る関係で一番最初にひじきから茹でていきましょう。なので、まずこっちは熱湯を用意します。油が温まったら、玉ねぎを炒めていきましょう。玉ねぎはしんなりするまで炒めます。 だいいた目安このぐらいの量でしたら7分ぐらい弱火で炒めていきましょう今回はこのハンバーグの中にこの玉ねぎ入れるんですけれどもこれが入ってないと結構肉臭さが残っちゃうんですねなので肉の臭み消しの役割になるこの玉ねぎを入れることでお子様が食べやすくなりますあとちょっと加熱が少ない場合だと 辛味が残ってしまってまたそれはそれで食べにくくなっちゃうので生地に混ぜる前にしっかり炒めてこの辛味を飛ばしていきますこちらのお湯が沸いたのでひじきを入れていきましょうケバケバからさひじきとの大変だよね<笑> あちなみに最近あの缶詰でもうひじき茹でられてるのがよくねスーパーで売ってると思うんですけどそれ使ってもらうとこの茹で時間が短縮できるのでそれでも大丈夫ですそしたらひじきは大体5分ぐらい柔らかく茹でていきます玉ねぎは大体7分ぐらい炒めてこんな感じで色もしっかり変わって甘みも出てきたのでこれで火を止めて粗熱を取っておきます ひじきが5分経ちましたので火を止めてザルに開けていきましょうそしたら今ひじき茹でていたお鍋は軽くすすいだらこの中にひじきを戻しますでここにお醤油を入れて下味をつけていきましょうでこの状態だとまだひじきがかなり水っぽくってべちゃっとした仕上がりになっちゃうので水分を飛ばしつつこのお醤油を絡めつつという形でだいたい中火で。 この水分が飛ぶままで炒めていきます時間は2分ぐらい炒めてればしっかりと飛びますので中火にして2分炒めていきましょうこのひじきのマヨネーズサラダはこのひじきに下味をつけるっていうのが一番のポイントですどうしてもお子様の食事って薄味で仕上げるのでこういうひじきとかあと大豆とかね使う場合は結構マヨネーズが絡みにくいんですよねこういうのだとこういう食材は。 なので下味をあらかじめ醤油でつけておくことで全体の味なじみが良くなってきます今だいたい中火で2分ぐらい炒めてますこんな感じでしっかりと水分が飛んで醤油が絡まったらこれで火を止めてこのまま粗熱を取っておきましょうそしたらこちら側で豆腐ハンバーグの仕上げとこっち側で豆腐あじゃないや<笑> こっち側でひじきのマヨネーズサラダを完成させていきましょうひじきがもう下味がつけましたので今度は人参ときゅうりょをゆでていきます人参は根菜類からなので水から茹でますそしたら今度は豆腐ハンバーグこっちの生地を作りましょうボウルに豚ひき肉入れていきますそしたらここに 豆腐木綿豆腐、もめん豆腐入れていきますでもめん豆腐今日は水切りあの下茹でとかしなくて大丈夫ですもうあのパックから取り出してさっと水を切ったらこのままこの中に入れていきますとそれから先ほど炒めて粗熱を取っておいた玉ねぎです豚肉の臭み消しになってくれますとそれからパン粉入れていきますどっさりですね、結構パン粉はこんな感じ<笑>と最後、お塩で生地に味をつけていきましょう。 そしたらまず全部をよくもんで合わせていきます今回は豆腐の水切りしないので結構簡単だと思います卵も使わないし全部バーッと混ぜるだけなのでパパッと作りたい時にねおすすめです全体がしっかり混ざったらかき混ぜるような形でぐるぐると 手を混ぜてこのまま練っていきます粘りが出るまで混ぜていきましょうでは豆腐ハンバーグを天板に並べていきますのでクッキングシートをしていきますそしたらキャッチボールするような形で空気を抜きながら丸めていきます 円盤に並べたら真ん中が膨らみやすいので軽く指で真ん中つぶしますあまりつぶしすぎると逆にこう不格好な形になっちゃうので軽くで大丈夫ですそしたらこれは200度のオーブンで約20分くらい焼いていきましょう人参は沸騰してから3分ほど茹でていきますそしたらこちら側が空いたので今度は味噌汁の準備をしていきましょう 今日は具材ででで小松菜使いまますすの一回下茹でしますただご家庭で作る場合はこの工程省いていただいて大丈夫です保育園ではあのもう最初からお鍋に入れて煮込んでしまうとかなり色がくすんじゃうんですね長時間煮込みますのでなので別で茹でておいて最後に加えるって形にして色味を残すようにしているので別茹でをしていますただあの小松菜っていうのはアクがそんなにない野菜ですので一緒に煮込んでしまっても大丈夫なんですね なのでご家庭ではそんなにこう長くぐつぐつ煮込んだりとかできてから運ぶまでに時間そんなにかからないと思いますので直接鍋に入れて味噌汁作っていただいて大丈夫ですでは人参が3分経ったのでこっちも引き上げていきましょうそしたらひじきのマヨネーズサラダのきゅうりも入れていきましょう保育園では加熱殺菌の意味で1分ほど入れていきます1分経ったのできゅうりも引き上げていきましょう したらこのひじきのマヨネーズサラダの野菜は流水にさらしてよく冷ましておきます。ではこちらのお湯が沸きましたので小松菜を入れていきます。あのご家庭でももし誰かご家族のね誰かがすごい食べるのが遅いという場合はこういうやり方にすると最後に食べる方も色味がね残ってあの美味しくいただけます。そしたら小松菜はちょっと長いんですけれども5分ぐらい入れていきます。 ほうれん草よりもちょっとあの硬めの野菜になるので、ちょっと長めに茹でます。では隣でひじきのマヨネーズサラダ仕上げていきましょう。茹でた野菜はよく水気を絞ります。よく水気を絞ったらコンカンと。 それから下味つけておいたひじきですねもう入れていきますひじきとそれからマヨネーズで味付けですマヨネーズあと胡椒も入れるんですけれどもまあ、風味付けですので本当に一振りこの量だったら一振りぐらい入れていきますちなみに今回のこのひじきのマヨサラダご家庭の量ですと塩が少々っていうね表示になってるんですけど 具体的な数字で言うと 0.25 グラムなんですよで、少々ってだいたい 0.8 グラムぐらい入っちゃうのでこの塩入れる時ご家庭で作る時はちょっと味見ながら少しずつ入れるようにしていってくださいなかなかねご家庭の量だと少々でも幅があるかな難しいですよね<笑>なので子供用のレシピは少々って書いてあってもちょっとずつね、味見ながら入れるのがおすすめです うん、美味しそうこれがね本当に美味しいんですよね大人気私も大好きです。そしたらこのサラダは冷蔵庫で冷やしていた方が美味しくなりますので出来上がるまで冷蔵庫で冷やしておきましょう小松菜5分経ちましたのでざるに開けておきますでこのままだとあの色味がどんどん変わっていってしまいますので1回ざるに開けたら流水で軽く冷ましておきましょう ではあとはお味噌汁を完成させていきましょうお鍋にお水を入れていきますで今回はこのお味噌汁の出汁を取る時に照り焼きハンバーグのタレで使う出汁も一緒にとりますのでお味噌汁の 600cc よりもちょっと多めに作ってくださいで今回は出汁は今日はこのあごうまだしパックこれを使います こういった市販の普通のねだしパックなんですけれども基本的にだしパックでだし取る時はこの商品の裏に書いてある取り方に従って取っていきますなのでこの場合は 300cc でヒットパックなんで今日600以上使ってるので2パック入れていきます基本的に保育園で作る時は昆布と鰹節からだし取ってたんですけどこのあごうまだしパックこれは割とその昆布と鰹節で取った 味味に近い味ですねなので結構個人的にはおすすめですこのだしパック5分ぐらい沸騰させるってことだったので5分経ったので引き出しますえー、と絞り出すように<笑>ということなので絞り出しながら取りますそしたらお味噌汁の具材入れる前に豆腐ハンバーグの分のだし汁を少し取っておきます したら、じゃがいもを入れて。柔らかく茹でましょう。熱いも、夏場は暑いですね<笑>。夏場の給食室って本当に暑いんですよね。汗だばだば、顔、もう真っ赤にしてやってましたね。照り焼き豆腐ハンバーグできました。まだね、仕上げの操作になってないんですけど、焼けました。美味しそうな色がつきましたよ。 そしししたらちょょっと仕上げをしていきましょう先ほどお伝えしたようにご家庭では小松菜をもう直接下茹でしないでここに入れちゃって大丈夫なのでそうやって作る場合はだいたいじゃがいも入れて5分ぐらい経ったところで刻んだ小松菜を入れて煮込みますそしたら横で豆腐ハンバーグのタレを仕上げていきましょうだし汁の中にお醤油と。 それからお砂糖入れていきます和風のタレですねで保育園では量がたくさんありますので粉鍋に入れて加熱するんですけれどもご家庭の場合って量がねかなり少ないので本当にちっちゃい鍋あれば大丈夫なんですが難しいと思いますので電子レンジで加熱をしていきますふわりとラップをしてでこの状態で電子レンジで加熱をしてこの全体をなじませていきましょう 電子レンジで加熱してだいたい中の方がこうがふつふつと煮立ってたらこれで大丈夫ですこれをハンバーグに最後は乗せて完成ですではそんなこんなしてる間にじゃがいもも柔らかくなったので味噌汁も仕上げていきましょう保育園ではお味噌汁のお味噌溶くのすっごい量があって大変なのでボウルに入れて溶きます で全部溶いたらお味噌入れてでお味噌は沸騰させてしまうとかなり風味が落ちちゃうので入れたらもう火を止めますそしたら最後茹でていた方はここで小松菜を入れましょう私個人的には味噌汁じゃがいもの味噌汁大好きで<笑>じゃがいもとわかめと玉ねぎとかのみそ汁すっごい好きなんですけど。 皆さん何の具が好きですかあと皆さんのお子様どんな具が一番よく食べますか、まあ、保育園では基本的に味噌汁大人気だったのでどんな具も食べてましたね。よしこれで全部完成しましたので全て盛り付けていきましょう。早く食べたい。葵の給食室、室給食、給食嬉しいな。何でも食べましょう、うよく噛んで。 みんなそろってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます照り焼き豆腐ハンバーグのタレは上に少しかけるぐらいで提供しますあの特にそれつけて焼くとかはしませんお腹すいた<笑>いただきますちなみに今日はですね卵は使っていないんですけれどもお豆腐とひき肉の量半々になるのでかなり柔らかいです いただきます。うん。ふわふわ。そしてご飯をかき込む。うん。おいしい。給食っておいしいんだよね。大<笑>好き。お味噌汁で口の中を整えます。 好きだ私<笑>じゃがいもはすごく煮込んでるんですけどこんな感じで形はすごい残ってるんですけどしっかり柔らかくなってますうわ美味しいあのしっかりと野菜からも味が出ていて少ない調味料なんですけどかなり美味しいですあとやっぱりあのだしパック<笑>個人的にはすごいおすすめやっぱり鰹節と昆布から取ったみたいな味になってるでは大人気ひじきのマヤサラダいただきます これですよ今回は豆腐を使った照り焼きハンバーグで照り焼きの味なので副菜はどちらかというとこうこってりめのマヨネーズ味にしました照り焼きハンバーグがちょっとあっさりしててあとお醤油とお砂糖使ってるので同じような味付けの5万円とかにしちゃうと味がかなり偏っちゃうんですねなので食べた時の満足感っていうのがちょっと下がっちゃうのでできれば主菜と副菜が 違う調味料を使ってる方が味のバランスが良くなりますで、基本的にはこんだて考える時ってお味噌汁はこの副菜とか主菜で取れてない野菜を取ろうという風に考えるとどういう具材にしようかなっていうのが多分早く決まると思いますあとじゃがいもとかさつまいもとか芋類とかもちょっとね忘れがちなんですよ使うのが芋類とかキノコ類海藻類っていうのが意識しないと忘れがちなのでこういうのも定期的にお味噌汁とか 副菜とかで使うのがおすすめですあー今回も全部美味しくできて大満足ですぜひ<笑>今回もあの一つずつはねそんなに難しくないと思いますのでぜひ皆さんもこんだてにもやったらこれ作ってみてください